さんだけ、えー、昼前にちょっと出てですね、えー、っとまず渋谷に行って新宿を回ってまた帰ってきます帰りは2時ぐらいになるかなもっとかかるかなはいポンちゃんおはようございます、えー、ジャン君の面倒を見てくださいねっていつもお願いしてますがあなたもなんか誰もいない時に泣くようになっちゃったね 2人で泣くんではなくてあなたがまず泣いたらジャン君が、えー、寂し泣きするどころじゃなくなるみたいだったのでその手もいいですよ。人がね、えー、悲しい思いをしてる時に反対に聞き手の側が泣いてあの泣かせないという手法もありますから。 わかりましたはいお願いしますよろしく おちゃん、ただいま帰りました。お帰りなちゃーい。ワンちゃん。ワンちゃんいい。じゃんくん。あ、またトイレ。でも、ずっと寝てたよ。さあ。ビクシー。ビタミンが育ったみたい。 引っ こ, 抜いてみようこの意味が全然まだ分かってません、うん、ジャンプして終わらないゲームキーのゲームとはちょっと違うおめでとうち、あ、読めなかったおめでとうピクミンあ、まあ、読めない早いよ でお、今日多い8264歩疲 れ, たせい疲れたわけだね主に新宿から都庁まで行って帰って歩いちゃったからえー、帯状疱疹には本当はよくないんだけどあ今はちょっと増えなかった減った減った数字が変わったよということでピクミンはよくわからないけれども歩数 マ ン, マンポ系にはなっています。はいこんにちは。黒ゲンです。で, すでなんだこれね自転車に乗るには今度からえー、っとなんだっけヘルメットをつけましょうということで買ったんじゃないですよこれあの防災用の えー、ヘルメット前々からあったんですけど、この折りたたみ式のヘルメットっていうのがあってですね。見た目ちょそんなにかっこいいあれなんか前後逆だね。うん。ん逆じゃないと思。あれ？そう。うん、ここがここなん。だって後ろに紐ついてるよそうだ。うん、あと浮きの字もちゃんと読み方が正しいよあ。いいのか。つばがちょっとだけあるのね。うん という感じなんですよで、えー、これをですねボタンを押し続けるあ押し続けて引っ張る、うんうん、ほらまあコンパクトにです<笑>まあかばには大きなカバンには入るんだけどコンパクトとはいえないで今度はこれを紐を引くこんなですまあ えー、っと工事現場っぽいデザインですけど、えー、自転車用を買うとまた断然円化するのでとりあえずどうしてもつける雰囲気に世の中がなってきたらこれにしようと思っています。もう世の中に合わせて、ね、空気を読むということ で,、はい、ということで今日はいろいろあってパパはお疲れモードです。眠いし 今ご飯食べ終わりましたけどあ薬飲まなきゃねそうだ、ね、ええー、帯状ほう疹の薬はさっき飲みましたがええー、普段の薬をあ一緒に飲んだあそう、うん、なので今日はあと寝る前に何かの薬をアレルギーの薬かもうなんだそれ帯状方針疹でアレルギーで血圧が高くて老人かいいや違うかな ちょっととイメージもう泣かない であと、布団好きだねポンちゃん。おいち<笑> でもこれはあんまり噛まないのはあれか な, なんだっけえっ、ー、とわたたびの木だから、うん、ペロペロしちゃうんだよねちゃンくんね。 そうですか。で, はおやすみでもそこそなんか。かんだみたいになってないっすふさふさのところが。ああ、あれとかかんのかね。かはい。ワンちゃんも。おやすみ。ワンちゃんもかみかみしてねー。はーい。はい、ワンちゃん。ワンちゃんもう眠いから寝たいんだけど。はい。はい。 なんで、こっちで呼ぶのはいはい、はい、この行動の意味がよくわかりません。はいはいはいはいはンははいはいはいははいはいはい ははははいはいはいあ、はあ、いはい、そろそろいいんじゃないもう寝ない寝ようにぽんちゃんぽんちゃんおいでぽんちゃんおいでまさか んんちゃはははいいいいおでよなああパンちゃんあげて。はいおいで<笑> はい。